スポーツの試合で対戦するだけで未だバチバチな感のある日韓関係だが、アイドル業界は BTS などの日本人気や日本人アイドルの韓流事務所遺跡など、それほど風通しは悪くない。そんな中、日本のアイドルグループキング、リンチェの人気メンバー平野紫耀の発言が物議を醸しているという 3月18日日本のテレビ番組で韓国を訪問した際の平野の動画がオンラインコミュニティに投稿されたんです。動画では平野がソウル市の名所でもある観光、ハンガン、公園でインタビューされるんですが、まずカメラを向いて手を合わせていきなり、シャシャ、シェイシェイ、と中国語のありがとうを言って挨拶。 それで面白がられたんでしょうか知っている韓国語があるのかという質問には、韓国語はわからないと言いつつ、再び、シャシャ、そして、ウォーアイニー、中国語で、愛してます。北京ダック、と口にしたんです。エンタメシライター。さらに、平野は、その時に自分がいた、まさにその場所である韓国の首都名、ソウル市、も答えられず、その上韓国を訪れる意味の期間を、 来日とまで言ってしまいました。この動画を見た韓国の人たちはあぜんですよね。わざわざ中国語を使うこと、さらには来日なんて言葉を笑いながら平然と口にする平野が韓国を馬鹿にしている。ひいては未だに韓国を植民地だという教育をしているのではといった意味の不穏なコメントまでネット上には飛び交っていたそうです。エンタメシュライター。 この騒動が拡散されると、さすがに日本国内でも批判殺到かと思いきや、そうでもないようで、賛否両論なんです。韓国人アイドルの反日感情を取り上げ、平野の間違いなど大したことないと鼻で笑うような意見や、 そもそも平野は、浅草の雷門を、知らない、雷門、と答えるほどの男性アイドル界きっての天然キャラで有名だということで、金プリファンは、悪気なんかあるわけがない、平野くんのキャラを知らないで騒いでさすが韓国、などの用語一辺倒です。 もちろん一般の多くの人からは知ってる日本語と聞かれて韓流アイドルが中国語を連発したらいい気持ちにはならないといった逆の立場で考えれば韓国側が怒るのも当たり前というコメントが聞かれている。 26歳でソウル市も知らなかった平野の笑えないムチぶりやファンの擁護意見にも無理があることなどへの批判も多く動画をテレビ放映に使った制作側にも問題があるという声も聞かれたようです。寝前でエンタメシライター。確かに平野を頻繁に目にする日本人視聴者なら悪気がないことは理解できそう。しかし、韓国の人たちからすれば、そんなことは知らないよ、という話だろう。 ジャニーズ事務所退所の理由には海外での活動でも視野に入れていることも挙げられていた部屋。5月にはソロ活動もスタートする予定だけに、本気で世界を目指すなら、天然キャラが通用するのは日本のバラエティだけだと自覚した方が良さそうだ。塚田千尋。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。